それでは、受信表記の数の二進表記を求める例題を解いてみたいと思います。えー、と例題は、えー、と受信表記のマイナス 91.1 という数を二進数で表記せよというものです。でえー、と条件として、あの小数は以下のとおり表すことにします。えー、と与えられた受信表記が有利数の場合には、有限小数か、二進表記の有限小数か、循環小数で表す。それから 与えられた受信表記が無理数の場合には、2進表記の小数第9位で0者一入するというものです。でここであの0者一入という言葉を初めて聞く人もいるかもしれませんけれども、あのまあ小数表あの2あ の,、ね、の小数表記で、えー、とこの場合は小数の第9位が0の場合にはそれを切り捨てて、で1の場合にはそれを 小数第8位ですね一つ上の桁に切り上げるということを表しますあと今回はあの負の数を扱うわけですけれどもあの負の数に関しては整数部8桁の2の歩数で表すということにしますこの2つの歩数表記に関して必要な人は復習をしておいてください それでは実際に計算をしていきたいと思います。今、えっと、表す数が、マイナス 91.1 でしたけれども、えっと、ひとまず、と、ま、あの、負の数、あの、符号を置いておきまして、えっと、プラスの 91.1 の、あの、表記を求めることにします。で、そこで、えその、 まあ、小数の、十進数の表記の際には、えー、と整数部と小数部に分けて、それぞれの表記を求めるということを説明しましたので、最初に、えー、とこの整数部の91の二、えー、進表記を求めますと、これがこれまでの計算結果から1011011と表されます。それから、 えー、と小数 0.1 の受進これの日進表記ですね。受、えー、進表記で 0.1 の二進表記は、これも先ほどこの授業で10分の1の二進数で の, 点あの表記を計算しましたので、まあ、それに従いますと、0.00011 で、えー、とこの0011の部分があの循環節になるような循環小数で表されることが分かります。えー、と以上の結果から、 まず、えっと、十進数の 91.1 を、あの、二数で表した結果というのは、この二つの結果をつなぎまして、えっと、整数部は、えっと、01011011。で、えっと、小数部は0で、あと0011の循環節という形で表されます。で、ここで、えっと、整数部の、あの、一番上の桁に0をわざわざつけたんですが、 これは今ですね、これから区の数を扱うことになっておりまして、区の数は整数部8桁の2の歩数で表すということ、ルールになっておりますので、その準備も込めて、頭の桁が0であっても、この整数部8桁を全部 表, 現表示したことに注意してください。で、この 91.1 の, の, の日清表記からですね、 このマイナス2の歩数を用いた、このマイナス 91.1 の二進数の表記というのはどのように求めるかといいますと、えっと、単純にこれは、0を1に、1を0に、各桁ですね、各桁の数値のえと0を1に、1を0にあのひっくり返すことでえ表記を得ることができます。えっと、結論から言いますと、このマイナス 91.1 のですね、今回の条件を満たす 2の歩数を用いた二進数の表記というのは、整数部が1010、0100。で、小数点より下の小数部は、1と1100からなる循環節という形で表示することができます。ここで、循環小数の2の歩数表示に関する注意を申し上げます。 えー、と数表示2の歩数で負の数を表示した、数する手順をあの解説した際に、えー、と覚えている人もいると思いますけれども、一番末尾の桁、下の桁に1を加えるということをあの指示しておりました。えー、しかしながら、えーと、循環小数の符号をあの反転してです、ね、その2の歩数を表示する際には、えー、とこの時には、あのー これまで説明した方法と異なりまして、全、全ての桁、ビットを反転させるだけで、末尾の桁に1を加えることをしないという点に注意してください。今からその理由を説明します。先ほどの例では、91.1 という10進数の日進表記ですね、こちらの上の行にありますけれども、この日進表記、91.1 の日進表記に対して、 えー、とマイナス 91.1 の二進表記をその整数部8桁の2の歩数を使って表しておりました。で、えー、とこの、あのー、マイナス 91.1 の,、ね、の2 の, あの二進数表記が満たすべき条件というのは、えー、とこの上のです、ね、あらかじめ与えられた 91.1 の, の二進表記と和を取ったときに、えー、結果がゼロになるということで、 まあ、これは当然、マイナス 91.1 はその 91.1 の下方の逆減ですから、まあ、そういう条件を満たすべきものです。ということで、そのマイナス 91.1 の日清表記もですね、えー、とその下方の逆減の性質を満たすように定める必要があります。でそこで、えー、とこのマイナス 91.1 の日進表記の各桁の意味をですね、十神 の, の表記に置き換えて、えー、ともう一度 えー、復習してみましょう、えー、とまず、えー、この整数部なんですけれども、整数部8桁ありますが、えー、これは2の歩数表示となっておりますので、えー、この整数部8桁のうち の, あの一番上の桁ですね、この一番上の桁というのは、実はマイナス2の7乗を表すと、中心数でマイナス2の7乗を表すという点に注意してください。でそれから、えー、と次に、えー、と今度はその、えー、と整数部の うんと1桁目から7桁目ですね。この整数部の1桁目から7桁目に関して、この 91.1 の, の整数部、二進表記の整数部と、それからマイナス 91.1 の二 進, 二進表記の整数部をこう順番に加えてみます。そうしますと、この2の歩数表記によるその負の数の生成の仕方からですね、この各桁を こう和を取りますと、これ各桁各ビットがですね、全部1になることがわかると思います。で、この各桁が1になるということは、とここでですね、とここの111111という2進数をまあ10進数で表しますと、これ2の6乗プラス2の5乗プラス点点点点プラス1となりまして、で結果としてこれは2の7乗マイナス1を表すということになります。 でえー、と次に、今度は小数部の方を見てみましょう。えー、とまず、えーと、小数第1位に関しては、えーまあ、91.1 の、えー、と二進表記の小数第1位が0で、まあ、それに対して、マイナス 91.1 の二進表記の小数第1位が1ですから、えー、とその和のうんと小数第1位というのは、まあ、1になることになります。 で、あと次にですね、この循環節の部分を比べますと、91.1 の二進表記のこの循環節の部分は0011。で、それに対して、マイナス 91.1 の小数部の循環節の部分の表記は1100となっていますので、この各桁の和を取りますと、これ、4桁とも1111になるわけですね。で、この循環節の部分の和は、 1 1 1 1がずっととと続くということになりますで、結果として、この2つの数の和の小数部はどういう数になっているかっていうと、2のマイナス1乗プラス、2のマイナス2乗プラス、2のマイナス3乗プラス、というふうになっておりまして、これは、初項が2分の2比1、公費が2分の1の等比級数の値になっているということがわかります。そして、この等比級数の値は、えっと、皆さんご存知通り1なわけですね。 ということで、この計算結果を最終的に加えますと、この小数部から得られる計算結果という1で、で、整数部から得られる、この整数部の、えっと、この7桁ですね。この7桁から得られる計算結果が2の7乗マイナス1と。で、最後の、えっと、この2の歩数で表記した、この1番上の桁から得られる数というのが、値というのが マイナス二の七乗ですので、まあ、これらを全部加えますと、あの、ちょうどゼロになるということで。えっ、ー、と、このマイナス九十一点一の、あの、この二進表記というのが、えっ、ー、と。あの、本来ある、あの、逆、下方の逆元としてあるべき二進表記に適合しているということがわかるかと思います。えっ、ー、と、このような形で、えー、と、まあ、循環小数の二の歩数表示というのを行いますので、まあ、今後注意してください。 第5回の授業のまとめです。今回は、ホーナー法による一変数多項式の評価について学びました。それから、このホーナー法のアルゴリズムを学びまして、その計算量の見積もりを行いました。実際には、レポート課題で計算量の見積もりを調べてもらいます。それから、非不整数の二進十進変換。 ではあと小数とや分数の二進十進変換の手法、えー、これらがそのフォーナー法を用いたアイディアで効率化できるということを学びました。えっ、ー、と次回えっ、ー、と第六回の内容です。えっ、ー、と次回は、えー、多項式や多倍調整数の乗算、それから、えー、多項式の除用付き乗算について学びます。 それぞれの内容はテキストのセクション 2.3 及び 2.4 にありますので、必要な人は予習をしておいてください。それでは、計算機数学1の第5回の授業をこれで終わりにしたいと思います。お疲れ様でした。